敵に見つからないように気をつけなきゃ。もっと急いだ方がいいかな。星が4つ。僕の帽子についてた。な、何かか。ベジータ。急いで隠れなきゃ。どこかに隠れられそうな場所は。 前方に強い戦闘力が突然いや気配が消えたバカな何者ださっさと姿を見せんとこの辺り一体を吹っ飛ばすぞま待ってぼ、僕だほうカカロットの息子かドラゴンボールまさかそいつはプレゼントされたんだ 貴様の仲間のツルツル頭になおお前クリリさんをしたなそうしてほしいんなら今から引き返して殺してやってもいいぞえ感謝しろすべてのドラゴンボールが集まった祝いに生かしてやったすべてもあその手に持っているのは なんだえ、こ、これは時計だ<笑>そんなでかい時計しか作れんような科学力でよくこんな星まで来れたもんだぜところでカカロットの野郎もここに来ているのか来てないよそうか、そいつは残念だったな地球に戻ったらカカロットのやつに伝えてくれ 今度こそ必ず貴様と地球を吹っ飛ばしてやるってな。<笑><笑>た助かった。<笑>クリリンさん。ご飯。クリリンさん。これ。 見つけたんですよ。やったぜそいつを待ってたんだ後半くんえー、らい実はさっき、ここがベジータに見つかったんだ。急いでこの場を離れないと。大体はわかります。僕もベジータに見つかっちゃって。えこのボールは、なんとか隠したので、見つからずに済んだんです。お、お前もラッキーだったんだな。と、とにかく急ぎましょうよ ないバカなあのガキにあった場所はここと地球人のいたところの直線上だったししかしボールをどうやって探しはあのガキが持っていた機械 あ, あれは時計じゃないなあのガキどもなめ上がって許さんぞー あ消えやがったとか地球人どもめ生意気な真似をしやがって奴らもこっちの持っているロックをいつか必ず狙ってくるはずだその時こそ覚えていろよ 最長老様からもらったドラゴンボールをベジータに奪われたクリリンたち。しかしご飯の起点によりベジータが7個全てを揃えることは食い止めたブルマたちはベジータの怒りから逃れるため隠れ家を変えクリリンはご飯を連れて最長老のもとへ行こうとしていたフリーザの切り札 義乳特選隊参上ちっくしょーはい。ははあ、っ<笑>、ええ、ベジータや奴らに見つからないよう慎重にな 頑張れごはん最長老さんとこはもうすぐそこだ が、時間を稼ぐ。お前は最長老のところに行け。ははい。なめたまねしやがって。さあ返してもらおうか。俺の隠しておいた。星の四つあるドラゴンボールを。いい一体何のことだとぼけていろ。すぐに喋らせてやるぜ。 これはすごいあ、あの力を引き出してくれるってはいあなたは凄まじい潜在能力をお持ちのようだただそれに対する抵抗感もありのようですねそこから力を引き出すためには少し手間がかかりますすいませんなんとか急げないですか 大丈夫です。いくつか質問するだけです。それであなたの心の力を引き出すのです。心を落ち着けて答えてください。は、はい。あなたは大きな力についてどう思いますかそうですね。あなたにとって力とは、 怖いもものかもしれませんですがあなたはそれだけではなく力の可能性も感じているはずですでは次の質問ですそれでは力はどんな時に使うべきでしょうかそうです力は必要な時に振るうものです 最後の質問ですあなたは力を得て何のために戦いますかそうですそれがあなたの戦う理由ですだからそのことを忘れないで心を落ち着けてくださいはいでは行きますよ 中に誰か嫌がるボールを隠したのはここかま待てベジータ待ってくれ帰れ中には入れさせんぞ死にたいらしいなんこの中から強い戦闘力かそうかカカロットも来ていやがったか何 様かなぜ基本パワーが急に上がったんだででんで、うん、すぐ皆に知らせよ得体の知れぬ大きな力がこのナメック星に接近しているとえ ったね、間違いないこの木はギニョ特戦隊だ フリーザのやつギニュー特選隊を呼び上がったき貴様らこの俺にドラゴンボールを早く渡せババカ言うなそんなことできるはずないだろう約束してやる俺が不死身の力を得ても貴様らには手を出さん騙されるもんかいいかギニュー特選隊ってのは今の俺いやそれ以上かもしれんそんなやつらが5人もいるんだ やつらは最新のスカウターで俺たちをすぐに見つけて殺しにやってくるぞ道はたった一つしかない俺を不死身にしてやつらを倒すという道しかなこいつの言ってることは本当かもしれん確かに邪悪な大パワーが5つしかしそれじゃ俺たちは何のためにドラゴンボールで叶う願いは3つだお前たちの願いもきっと叶えられるだろう 3つ1つじゃないの早くしろ間に合わなくなっても知らんぞわ、わかったついてこい約束だけは必ず守ってもらうぞしょー目いっぱい飛ばせ やっと到着しました、ね、ニューってニューとん、うん、ま待っていましたよ。 ありがとうございます。フリーザ様、今回の我々の使命をお教えください。裏切り者のベジータが私の集めたドラゴンボールを奪って逃げました。死なない程度に痛みつけてここに連れてきてください。たやすい御用です。我々のスカウターはすでにベジータを捕らえております。フリーザ様、ご注文のスカウターはこちらに。 ご苦労様では行ってまいりますお前たち、準備はいいなファイトグルマさん、ドラゴンボール持っていきますから な, なに何んなのよ今。 ベジータもいなかったギギニューなんとかってやつらはそんなに強いやつらなのか知りたいなら戦ってみるんだなもしそうなったら嫌でも思い知るだろうぜ くくそももう少しだった。 おやもしかすると、そいつがドラゴンボールってやつかな後ろに5個、お前たちが2個。<笑>全部揃ってるじゃないか。き、貴様たちな度に渡してたまるかでは、強引にいただくまでだ。グルド。 <笑>な何でくそったれクルドが一瞬だが超能力で時間を止められるという噂は本当だったのかこれで7個全ていただいた。 あとはお前たちの始末だがベジータお前は俺が痛めつけてやるそりゃあないですよ義乳隊長この前もおいしいところ持ってったじゃないすかずるいっすよそうだったかじゃあリクームがベジータグルドはチビ2匹セットでな仲良くやれよ 俺は優しいだろう。ああ、最高っでは、俺はフリーザ様にドラゴンボールを持って行こうこれでフリーザ様は不老不死が手に入る<笑><笑>さーてだ、グルドお前から先にあのチビ2匹を片付けちまえよ ああこりゃあっという間に終わっちまいそうだよし行くぞ木を解放しろただのチビじゃなさそうだな一瞬で決めるぞごはん、い<笑><笑> よしわ こんなちびどもにやられるとはな<笑>頭にくるぜおいおいおいグリドのやつやられちまいやがったぜこ困ったぞ一人かけては特戦隊のスペシャルファイティングポーズは美しくないギニュー隊長に4人でできる。 新しいポーズを考えていただかねば。な、なんとかなりましたね。ああ、この調子で、悟空が到着するまで粘れれば。甘い夢を見てんじゃないぞ、貴様ら。グルドなど、奴らの中でも可愛い方だ。これからが、本当の地獄だ。さあ、ベジータちゃん。今度は、 俺たちの番だよ他のチービちゃんたちもベジータちゃんのお手伝いをしてもいいからねうおベジータちゃん前より戦闘力が高くなってるねその余裕が頭に来るぜ おオッ 太陽光<シ> おいの ち, ちょうだいいや おいいふざけやがって らしいですよギニューさんこんなに早く7個全てのドラゴンボールを持ってきていただけるとはフリーザ様にそう言っていただければ光栄です<笑>夢にまで見た不老不死がまさか現実のものになろうとはさあ始めましょうかドラゴンボールよこのフリーザ様に永遠の命と若さを与えなさい んも、もう、不老不死になられたのでしょうかい、いいえ、そうは思えません。あ、何か暗号があるのですねナメック星人しか知らない願いを叶える秘密の暗号が、ナメック星人にそれを聞き出さなくっては。お 明らかにナメック星人だと思われる反応が三つ。まだ生き残ってたんですね。では、私が行って願いの叶え方を吐かせてきます。いいえ、私が直接聞いてきましょう。私の方が連中の扱いに慣れていますからね。ギニューさんはここでドラゴンボールを見張っていてください。わかりました。お任せください だいつもこいつもつまらねえカースどもだぜま一応3匹ともとどめを刺しておくがなうんなんだ今のはどこの宇宙船だご悟空だやっと悟空が来てくれた 到なめメくせいに到着しました早く三人を探さねえと生きてるよクリリンごはんプルマ悟空ついに到着修行が与えた超絶パワーごはんクリリンも ま、ずいぞ死にかけているすぐ近くのデッキえが3つ集まったとこだすぐ行くぞ待ってろ今こそ百米の重力にも耐えた修行の成果見してやるはっ 嫌がんなさっさと片付けっちまうかああ、はい、たたれ カカロットやっと来やがったか先ンごはんクリニたちにも分けてやってくれ<笑>こいつらはオラ一人で片付けるへ、<笑>やる気かゴミ虫が今さら増えたところで何にも変わんねえぜおめえはオラに勝てねえ 何を言うかと思ったらとんでもねえオーラを拭きやがったぜ<ス>一瞬で永久におとなしくさせてやる お, いやおおっ よっしゃな manufacturing!ệton! haters よし オーボケ野郎の冗談にはつきあってられねえな よくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよ リフォ ー, ー, ー, ー。おお だぜ歌いたいじないよしこうなったらとっておきを披露してやろうリフウルトラファイティングー 悪いなあ隙だらけだったもんだからついここのいや野郎 う, ん、うち、ち畜生さサイヤ人の戦闘レベルを明らかにこ超えているあいつ一体どんな訓練をしやがったんだ 伝説は本当だった 1,000 年に1人現れるどどんな天才戦士も越えられない壁を越えてしまうサイヤ人スーパーサイヤ人なのかどうするおめえたちとっとと自分たちの星に消えるかそれともこいつみてえにぶっ倒されていいか聞いたかバーターあのおとぼけ野郎がまたあんな寝言をほざきやがったぜ ああ、どうやら実力でリクームを倒したと勘違いしているようだぜ。油断したリクームと妙な偶然がただ重なっただけなのによ。ああ、偶然に決まってるだろう。奴の戦闘力はたった五千くらいから変わっていなかったんだ。行くぞああ やっぱせらねえかっ何者だ<笑><笑> すがちのサイヤ人らしい 次じゃねえの？ 奴の戦闘力は間違いなくたったの 5,000 だというのに 攻撃のほんの一瞬だけ急激に戦闘力を高めているんだおそらく無駄なエネルギー消費を避けるためにあまりにも短い一瞬なのでスカウターでも拾いきれていないだろうととてつもない戦闘力だななぜあいつに あ, あんなパワーがこれで分かっただろう 無駄な戦いはやめてこの星から出てけあ悪夢くだ超エリート部隊の俺たちが で, でも足も出せないままいやられるなんて貴様の甘さにはヘドが出そうだぜなんで奴つをみすみす逃がしたんだどうやら貴様は完全なスーパーサイヤ人にはなりきれなかったようだな スーパーパサイヤ人圧倒的に強くなったのが自慢らしいがこんなことではフリーザには絶対に勝てんぞフリーザ海王様が言ってたやつかオーラも修行してずいぶん強くなったと思うがそれでもそいつには絶対勝てねえっちゅんかそういうことだフリーザの強さはおそらく貴様の想像をはるかに超えているぞ い, いくらなんでもちょっと大げさなんじゃないか見ただろ今の悟空の凄さを あ, あいつらが手も足も出なかったんだぜ悟空に勝てる奴なんているもんかよだったら戦ってみるんだなおまけにフリーザは今頃ドラゴンボールで不老不死を手に入れてしまっているはずだいやあいつはまだ願いを叶えてはいないと思うなんだと なぜわかるんだもし、ここのドラゴンボールも、地球のと一緒なんだったら、シェンロンが出るときに暗くなるはずだろだが、さっきから明るいままだ。多分、まだなんじゃないかと。シェンロンなんだ、そいつは。ドラゴンボールが揃うと、何かが出てくるのか。そうか。わかったぞ。あいつは合ああ言葉知らねえんだ。 まだオーラたちのネゲーをかなえるチャンスが残ってるやったーん二つの戦闘力が近づいてくるようだお前の逃がしたジースがギニュー隊長を連れてきたぞ待てよフリーザはどこだギニューの奴がドラゴンボールを持っていった宇宙船にいたはずだがあっちの方角に通気を感じる多分そいつがフリーザだろう あの方向はえ。大変だ。最長老さんのところだ。まずいぞ。フリーザのやつ、願いが叶わないから、直接最長老さんに聞き出しに行ったんだ。あ、あいつが、願いの叶え方を聞き出したら、絶対に最長老さんを殺しちゃうよ。最長老さんが死んじゃったら、ドラゴンボールもなくなっちゃうのを知らないんだ。な、なんだとよーし。 クリリンとご飯はドラゴンボールを取り消してくれ。オラとベジータがあいつらを食い止めておく。分かった。早くしないと最長老さん殺されちまうからな。ドラゴンレーダーをプルマさんのところに取りに行かないと。ああ、そうだな。よーし、行ってくれ。気ぃつけてな。頑張れよごくベジータはオラと一緒に来てくれ。 ギニューとかいうやつらを迎え撃つちっ。まあいいだろうおめえも死にかけて全開してから力がぐんと増えたはずだちッ知ってやがったか。 フリーザもギニューたちも宇宙船にいないとなると今あそこには誰もいないというわけだな<笑>さっきはよくも舐めた真似をしてくれたなギニュー隊長自ら制裁を加えてくださるぞなるほどあいつか戦闘力は約5000そうなんですよ 妙でしょ愚か者めスカウターの数値だけを見ているからそういう間抜けな目に遭うんだおそらく瞬間的に戦闘力を大幅に上げるタイプだ俺の見立てではあいつの実力は戦闘力6万ほどと見た66万そんなサヤ人は聞いたことがこいつはかつてないほどの面白い戦いになりそうだ よし行くぞベジータおめえはもう一人のやつを倒してくれカカロットとギニューの実力はほとんど同じぐらいと見たうまくいけば二匹とも潰し合ってくたばってくれるかもしれん思い知らせてくれるあばよ、カカロットベジータ 行くぞー！ンチかやつオラをこいつと戦わせておいてそのすにドラゴンボールを手にやっはいオラやばっ こいつを思った以上にできるようだ<笑><笑> ハッハハハハハハハハハハハハハハハ りぞ。瞬間的に出せる力、まだまだこんなもんじゃねえ。 サイヤ人なのか確かベジータもそんなこと言ってた何のことかさっぱりわかんねえけんよスーパーサイヤ人伝説の最強戦士あなんということだフリーザ様がただ一つ恐れていた スーパーサイヤ人なのか……さあな、剣道よ、ほら無駄な叩きはしたくねえんだ悪いことは言わねえ、おめえたち、この星から消えてくれなんだと貴様、本気か本気だ、無意味におめえたちを殺したくねえ スーパーサイヤ人は血と戦闘を好む全宇宙最強の戦士のはずそそうか貴様はスーパーサイヤ人になりきれていないようだなだが少なくともこの俺様よりははるかに強い<笑>なぜ笑う ジェイズ。俺のスカウターを持っている。な、何を<笑>気。気に入ったぞ。貴様のその強い体を。チェーング。 <笑>なフフフなんで何でオラがそそこにいるんだ交換させてもらったぜ貴様とオレの体をリニュー隊長スカウターをおうよし宇宙船に戻るぞフリーザ様も戻って来られるかもしれん<笑><笑> あいつが自分を傷つけたんは、こ、このためだったんか。ま、まずいぞ。こ、このままだと、おら、い、いや、あいつらとクリリンたちが、鉢合わせする。く、ま、までく、う、うまく地球に消えても、 に怒られそうだなこんな顔になっちゃってここを嗅ぎつけられたようですもうすぐそこまで言っておあげなさいデンデあの地球の人たちはあなたを必要としていますわ分かりました 最長老様どどうか死なないでくださいまあいいでしょう塵の一粒くらいは放っておきますか 何か用か私はフリーザと言ってあなたたちのドラゴンボールを集めてある願いを叶えたいものですがドラゴンボールは7個すべてを揃えたのですがねどうも願いが叶わないようなんですよそこで教えてほしいのですどうすれば願いを叶えられるのでしょうかおかえり願おう 邪悪な者に教えることはできない。素直に話した方がいいと思いますよ。あなたを殺すぐらいわけはありません。お二人いらっしゃるんでしょうどちらかの人から聞き出せばいいことですから。では、そうするがいい。だが、戦う前にこれだけは頭に叩き込んでおけ。家の中におられる最長老様は、 ドラゴンボールを作られたお方だもし最長老様を殺せばドラゴンボールも消えてなくなるぞうん頼んだぞネイルできるだけ時間を稼いでくれわかりましたなるほどですがあなたが殺されそうになっては最長老さんも言わないわけにはいかないでしょうそうたやすく倒されるつもりはないが 戦う場所を変えさせてもらうぞ最長老様は寿命が近いここで戦って巻き添えを食らわれてはお前にとってもまずかろうほあほいほいしょう。ほっっほう これはすごい。戦闘力4万2千まで上がりましたよ。参考までに、これからあなたが戦おうとしている、この私の戦闘力数を、お教えしておきましょうか。私の戦闘力は、53万です。ですが、もちろん、フルパワーであなたと戦う気はありませんから、ご心配なく。 おざけドラゴンボールが見当たらんどこかに隠したかフリーザが持って行ったのかどっちにしても地球人どもがあの妙な機械で見つけるだろう それまでは戦闘力をうまく消して奴らに俺がここにいることがバレないようにすればいいあのチビどもがシェンロンとやらを呼び出したら奴らを始末して俺の願いを叶えさせてもらうぞ奴らは間もなく来るはずだが今のうちに戦闘服を新品に変えておくかクリリンさん 地の方向ですよしごはんいそぐぞ